曲開始です。皆さん手配分けてください。さあついに乱入しました。シャーチャドラはイ、e、ーピンです。全然上がらないですね。全然ね、このトンバでは。手配料終わったんですけど、ね。そうなんですよね。まりまでは結びつきませんでした。まあまあ、僕結構トンバの目標としてはいつも、まあリードしておくことが結構目標としてやってるんですよね。あとはナンバーは結構曲回しだったりすることが、はい、やっぱりナンバー有利なことが多いので。うんうん でまあまあこれ一応リードはしてるんですけどまあ一応2着目って形でねこの点差ってどうですか意識しますえっとですね、あんまりまあこれルールによって変わるんですけど、はい、まぁ、あ、今回は下見ないですねまだかなり上を見てそれこそもうこの今ラス目の親だから蹴りに行かなきゃとか思うことは全くないですおぉなのでまぁ、あ、自分の手次第ですけどね、はい、まあ、この手です今来ましたうんこの手はですね十分 ハネマンを狙える手だと思ってますハネマンちょっと手役いいですかそうそう。メンピン、ツモ、3色、裏。ハネマンですね。そう。まあ、1、2、3になるかもしれないですね。まあ、2冊の3色が結構メインかなと思いま す,、ね、す。見えますね、うん。もしかしたらメンタンピン3色とかになるかもしれないんで、まあ、そうなったときに、まあ、これね、あの、申し掛けることが僕、ほとんどないですね。これ、1000点、さっきの言った通り、曲をこれでラスを確定させようとか。 まあ、あとはこ の, 2万この1万2千点差をあと4局でマ振るだけだと思ってるんで、うん、親も1回残ってるんで結構大振りにいきます僕はおなの で, 何から打ち出 す, んですか僕は一番泣かれたくないこれダメなのから僕はいっちゃおうかなと思います<笑>なるほど誰かの量販誰かの量販まあ次にトーンかなって思ってますね、うんうん、今回は皆さん自敗からの打ち出しとなりました、はい まあ、ここはね僕もぶつけて思い切りもう急想も切っちゃいたぐらいですけどもう急想あんこになったこともあるんで、はいまあ、とりあえず普通に進めてって、まあ、これもねローワンあんンにくっついた、うん、これでね釣り親の役割になるトンからいっちゃおうかなと思いますなるほど、うんまあ、あとはね相手のスピード感とやばそうな度合いによりますね、うんうん、今回は自然ですね皆さん今んとこ自然 まあ、それもあるんですよね。やっぱここも多分、ちょっと大きな手上がらないときついなって思ってるだろうし、うんうんうん、まあ、トップ目の3万8000点のページャーだけは、ちょっとサクッと上がれて、でもやっぱりここで親に補充とかきついんで、うん、まあちょっと安全度を買いながら進めていく進行になるかなと思ってますね。で、ここウーピン。これはもうまた刺し子も今度は見てきたんで、はい、もうこれ目いっぱいいきます。もうすべて自敗を処理するんですね、うん。やっぱその安全度のスリムに構えるっていうのは、 やっぱ自分のその上がれる高い可能性を決してまでにすることじゃないと思ってるんで、はい、まあ、なのでここは今サブロスもウーピンもリャンピンも切ってしまうと高い可能性はなくなってしまう急走が暗黒になっても差しの三色てあるかもしれないんで大きなロスですよね、うん、それでして何トン発もそこまですごい安全牌ってわけじゃないんで、ね、確かに今回はまっすぐいきます E1 ちょっと見てた下の三色も、うん、これ ね, ね僕はまあ123もまだ見えるんで ここで僕は、まあ、ドラがいいピンってことなんで、ここはね、僕、ウーピンって言いたいと思います。おーうん、これでね、ちょっと単要の可能性もちょっとなりにくくなってきて、まあ、ドラがいいピン使った時はもちろんタイヤ要にならないんで、リャンマン入った時とかにウーワンとチーワンの受けを残して、まあ、下の3色狙ったりとか、9層外すのも全然あるし、まあ、パーピンも持ってるんでね、うん、一応数ピンはカバーできるってことで。 今345の3色だけ消えたんですねそうですね、うん、123とまあリーチドライチも全然ありますよここで今9層手出し入ってはい9層は一応1枚入りなんでまあ9層落とそうかなとか考えながら親はチーピンの手出しチーピン手出しですねまあここで重要なのはまあ、重要ってことじゃないんですけど9ピンが今自分の目から2枚見えてますよね、はい、チーピン来ったとかすると、ねまあ、778から6ーピンのターツを固定するのかなとか 思いますね、うん、そうキューピン2枚切れて一応狙い目のキューピンがもう2枚でちょっと薄くなってるわけじゃないですかなんでまあ チ, チパから7切って6キューピン固定するのかなと思ってちょっと6キューピンはちょっと安全かもみたいにああなるほどちょっとだけねここはそれ以外あんま分かんないですけどそれでもありますけど全然6キューピン他が具形だったりしたらカンチャンペンチャンとか残ってたら チ, チパから切ることもあるけど、まあ、ほんのちょっとのエッセンスで9 ピ, ピンが<笑>お菓子作りみたいな、うん 痛 い, 痛 い, <笑>いやーい全順にウーを切っています痛い痛いこれ並べるんですか これはね、今度はね、ちょっと6、7、8が見えるんでおー、今度は。いろんな角度から物事見なきゃいけませんね。これ6 7,、7、8あこれ、まあ、ウーピン切ってて、ス、ま、ー、あ、ピンは受け入れられるんで、まあ、チーピンだからそんなロスがないと思って切ってるだけですね。うんうん、なので、まあ、これでウーピンを持っててもそんなに大差ないだろうと僕は思ってるんで、6、9は残した、はい。で、今度はチーソーとかパス入ればね、単品3色とかまであるかもしれないんで、今度はこのレオンマンが入った時のウーマンチーマンの伸び、ここで3面ツとか2面ツ。 必要ないなって思ったんで、今度は e1 マンクします。うーん、なるほど。うん、さあ、e1 でポンの声です。といめ ん, うん、うん、の親が仕掛けました。そして打三丸、一一三から仕掛けたんですね。うんまだわかんないですね。役牌とかといといとかね。といめん丹陽はもうないですもんね。ないですね。出てる役牌チェックします。 出てる薬杯は一応チェックしたんですけど一応全種類出てますね薬杯は、うんうん、一応でもあんこのケースがありますよね白とあんこチューンのあんこトンのあんこはいそのパターンだけですかねありますねなんでまだわからない、うん、だからゆっくり薬杯持ってきても切りますね、うん、むしろ統一だったケースの方が少ないですよね、はい、もうこの順目でもう出てるんで一応そうですねだからもしかしたらトイトイだったりとか薬杯、うんうん、持ってねケースもありますでチーソー引きましたはい これはね、もう2刺し6刺し8のメンズもかなりくっきり見えたんで見えましたねなんで、まあ、これはまだピンクになるただのピンクドライチとか高めピンクドライチになるかもしれないんでもう2刺しは今度は切りますおってこは3増切ります こ, は、まあ、これは後でどうなるかですねもしかしたらねかんちんは入って、まあ、3色とピンクを両方ってパーピン切るかもしれないし、うんうん、後発 つは1枚っぽいですよね。うん、1枚っぽいですねもしかしたら重ねにいってるかもしれないですね、トイトイで。ああ、なるほど。でもそしたら、時間かかりますね。は, すいはい、これきましたね。チーピン入ったんで、まあ、これは素直にね、パーピン、これパーピンで、チーピンで先切ってるんで、うん、まあ、トイトイもパーピンもちょっと当たりにくそうだなと思って、パーピン切られてます。大きくしたいってことなので、もう仕掛けはないってことですね仕掛けはないです。うん まあこれはね、まだ3色にするかはちょっと分かんないですね。これパンド。3層ポン。この時の3層はまだ1枚だったってことですかそういうことですね。これで2ロ炉 E1 と3層のポンです。うん、発と3層で想像がしたら安いんで、もしかしたら3層と発を浮かしてて、3層が重なって発っていったかもしれないですね。なるほど。てかまあそれ以外あんま考えられない気がしますね。すねかなりトイトイですか。うん。小さそうね。 この親の通風炉っていつごろ完全にもうケアするんですかいやーもうケアはまだ僕はいけるかなって思ってるんですけど、うん、まあ、テンパってる可能性ありますけど3ピン切りでしたねあとドラが一、e、ピンなんですけど、EP? まあ、1 1んでずっと持ってるのかみたいなところもちょっとありますよ ね, どいどいねただ1 1んで持ってるケースはまあ、薬杯があんこだったりしたときにああなるほど、うん、でもそうなったときに何か あ、でもあるか初先切って3ピンが後回しまあ一応ありますねまあドラ打たなければとりあえずこの手なんでまだとりあえず行こうかなと思ってでチーソー2枚持っててトイトイには当たりにくいはいでもしかしたら役杯このチーソーとかもあるかもしれないですけど、うんうん、まあ自分の手でこれしかもそんなに通る杯いっぱい持ってるわけじゃないんで確かにそのままチーソー切りますはいつもぎり なんでしょうね。といたいトイトイか薬配か。スーピンはつもぎり。ーーぎり<笑>最後の手出しは三ピンです。そうですね。まあ e1 ポンしたときにが三ワンだったんで、はいうん、まあもろといたいではないですよね。ちょっとメンテの進行完了は抜け量もになってたっていうんで、まあ薬配アンコの薬配の方が多いんじゃないかなって思ってますけど、うんうん、で三蔵が後重なりってことなんで。 三、ね、蔵一枚プラリしててこの辺っぽいって言ってるんでなんか三蔵にくっつきを求めてる感じにも見えるんでなんかトイトイっぽくないかもなっ て, 思ってあ少し違和感があるわけですね、うん、これキューピン取ってますね、はい、安全な範ですちょっと違和感ありますなるほど三、うん、蔵よりトイトイもろトイトイだったらね一枚でなんとか残せやろうみたいな<笑>確かにゾウ切りの数ワン ことは、ちょっともしかしたら薬クハヤンのドラドラとかもあるかも薬クハヤンのドラドラだとテンパネですかなななお高いですねそう、なのでちょっと今トイトイじゃないかもって思った時きにヤクハヤンコの 2,000 点でもしかしたらトイトイ変化もあるかもしれないですよね、うんうん、6,7,9,9 とかなってて、こういう感じでローソチーソー重なったらトイトイとかにもあるかもしれないんでこれも現物なんで切りますけどはい ちょっとこれで自分の手はこれですけど当たったら痛いっていうケースもあるんでちょっと考えつつ例えば今3ワン数ワン通ってるんで、うんうんはい、本当はピンクにするのもあるんですよねローワンパワンでもウッパワン通ってないんでそうですねじゃあこれこっちっていっちゃおうかなみたいな6783色は残してあさあーワン出ました、ね、ああこれですね今ねあのー、3色の方で2面を ン数ワンを払っていくっていう考えだとあの g ンかなり欲しいですよね欲しいですでしかも今回はあのまあ最初なく気なかったんですけど、はい、まあこれ中盤ぐらいになってきて、うん、もうちょっと普通に上がってしかも親もテンパってるかもしれないんでねあの時とはもう話が変わりますもんね、うん、なのでまあ安全にいいシャンテンに取れる g チーはい仕掛けましたでここで重要なのも 一応これ11トイトイで当たっても別におかしくない範囲なんで一応押してきてますよねそうですねなので数1は取ってるけど31取ってないんで先に31から行きますああなるほどかみちゃんのことも後のケアで思考が入るわけですね、うんうん、そうなんですさあイ い, いシャンテンになりましたインシャンテンになりましたパーソーパーソーがあればね役になりますねパーソー場に1枚切れですそうですね まあ、これはね、まあ、どっちかというとすごい上がりたい仕掛けではなくて、うん、この3ワンはね4 7、ちょっと受けたようにも見えますね。3、うんうん、三蔵。結構切りやすい牌ではあります。三蔵はすべて見えています、うん。三蔵ポンしてなかったんでね、まあ、とりあえずね、数ワンから切ります。三蔵のチャンスなんですけど、ほかにも結構安全度が高い牌なんであ。三方向ってことですね。うんうん、確かにそうですね。 三、まあ、プラリかあと223で持ってたケースですけど、うん、まあ2 2も1枚切れてるんで223のケースもちょっと薄いなと思って、うん、確かに、うん、おこれはね G1 切ってて21切ってて G1 切った後に3万2は照出したんでまあ両側のターツ残ってて粘ってたのをちょっと回ったって感じに僕は感じております、うん、それが正しいかは分からないですけどでもスムーズに打ててなさそうですもんねうんこちの怖いですねん、うん、場に1枚、うん そう安全そうですが今はとりあえずトンよりもリアンゾーの方が安全そうで、はいまあ、トンで当たって7700って言われるのがすごい痛いのでまあ相当確定の突発ん確定のイースピンの3色ドライ1のテンポ入って切るか切らないか今悩んでますなんで今そうしかもしかしたらねトンも一応1枚切れなんでねなんでリアンゾーがもしかしたら切ってにトンが通るかもしれないんで、うん、リアンゾー行きたいと思いますなるほど トンでし た, でしためちゃくちゃ危なかったですねリャンスを泣かれましたねそしてドラが出てきたい、うんうん、トイトイでドラはなさそうと思っていいんですかあれはドラはなさそうですねさすがにねえ、貫通貫通とかじゃなさそうですもん、ねうん、あんこいから1枚切るのもね焼じゃ何ってなりますもんね、うん、逆にね、これトンでね、ここれれであのー トンでシャンポンで当たるケースはあるんですけど、はい、短期で当たるケースはほぼないです ね, なさそうですねドラ短期にしそうなんでうん、うん、ってことはトーンを打った時の打点が読みやすくなりますねはいこれチーソーね自分の目から3枚見えてるんでチーソーも行きます、はい、これやかやんこの2目のケースがもうなくなったのでチーソーいきます あと、ね、から引いたんですかねうーん。3層だったりちか、うちょっとこれ分かんないね、うん。でも最初にちょっとね、チートイツでかもしれないんで、2、2、3ってもともともかなかったってケースもありますよね。まあでも E1 のポンの後とに3層泣いてないんで、3層は後重なりなの分かりますね、うんうんうん。2はその時点ではもうスルーしてたかもしれない。かもしれないですね。うん、いやー、なるほど。3、1。いやー、心、う、配、ん、ですね。 あれとしては、はい、ただねこれ2万って e ンポンした時出3万だったんであの時にね持ってなさそうだと e ンポンして出3万でで、三増が後重なりだと考えるとまあでもトイトイの場合でも一応 結構ねレアケースだと思うんですよ、うん、11223のイーペイコのペンワンの形からイワンをポンしてるってことになるんでしかも結構つもぎりが多かったですよね、その後、はい、そうなんですよね、ただまあ、ワンは結構当たりにくいかなと思ってるんですけどまあ、今回、トンがね、すでにちょっと厳しい範囲なんで1枚切れとはいえ、うん、なので今回はちょっとこう、2ン も, もトンも2枚はきついってことであ受けるんですか、ここで受けようと思いますなのでまあ、受けるというかとりあえず急走 うんうん、2枚入れでそってる数字の計変わるってことですね。でアンマンカトンが1枚あった時にイースピンとかここで下茶からのリーチうん1枚入りのチューン引っつきましたねこれもちょっと怖いって言って残してたんだと思うんです上がりが出たなんと一発全単品一発いい成功、うんうん、高い上がりが決まりました。 では皆さん手配を開けてください。当当たりましたね。当たりでしたね。さあ今回も読みも含めてかなりいろいろ見えていた曲ですね。うーんまあでもちょっとね梁ぞうまあ梁ぞうのところでやめる選択はあったんですよね正直。 それで今ちょっと悩んでたわけですね。梁ぞがまあもしかしたら梁ぞでトイトイドロドラって当たってもいいおかしくないんで、まあただねまだテンパってるかもまだわからないんでん、まあしかもなんか最初メンステートの天秤でかけてたっぽいですよね。なんで。 まだリャンゾーぐらいは行こうかなって思ったんですけど、うんまあ、リャンゾーンポンサルって結局まあこれ急リャン2枚引いたのが良かったですねまあでもこの順備だとパーソ引いてもトーン行くかはちょっと怪しいところでしたけど、はい、中盤だとねパードラのイ、e、ーピンとかもい、e、スーピンとかも結構上がりっていうよりは、うんまあ、テンパイ目指してもう一回急走になった可能性はありますうーん確かに、うん、結局リャンゾーもトーンも危なかったけど<笑>さあこの後巻き返しなるかですねはい、はい、ご視聴ありがとうございました次回もお楽しみに